はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね茨城県にございますドラゴンラーメンさんにお邪魔しておりますというのもこちらのお店ね、まあ、普通の醤油や塩のラーメンも販売はしているんですがデビルドラゴンというね辛いメニューがあるらしいんですよ今回はねそちらのメニューがどうしても食べたくてねお邪魔しました で本日なんですけれどもデカ盛りではなくもちろん先ほどね説明していた通常のラーメンをはじめとしてねデビルドラゴンという辛いメニューをね頂 い, いていこうと思いますので早速店内の方に入っていきたいと思いますよしはいということでただいまね店内の方に入ってまいりまして一杯目のねメニューが到着しておりますこちらね一杯目の塩炙りチャーシューでございます まあ、そう<笑>早速いただきます、はああうまシンプルなね塩なんですけど甘みもうまみもこのだし感もね詰まってるんで決してねあっさりじゃないですかなりどっしり系のうまみの強い塩ラーメンですね そしたらこれメインいかないとね。 チャーーシューなんですけど炙りの分厚いチャーーシューですあンめちゃめちゃうめえな日本きのラーメンというよりかはこうラードをビッときかしてだし感も加わった中華料理のラーメンっぽいね重たいんだけどどこかホッとするそんなラーメンですね とといいうことでただまね2杯目到着いたしましたよいしょ2杯目こちらですねドラ煮ぼという煮干し混ぜそばのメニューでしてそれでは早速いただきます混ぜそばだけどそのまんま食べたいですねこれ1回よいしょ、うん、うんうんうんあうん煮干し効いてるわうん ちょっと具材を混ぜ合わせましょうこれよいしょうんうんあーうまいな 味付けはねもう醤油系なんですけど入れた瞬間ほんのり甘みを感じるんですよでも煮干しがねガーッときて後には煮干しのね苦みが鼻からふわっと抜けるのでこってり系なんだけど全然ね重すぎないうまっうまっうまんたらすいませんスープ割りお願いしていいですか はいあ入りますこちらのメニューねこれスープ割りがあるんでもうぜひね皆さん全部ね食べきる前に麺をね少し残してこれスープ割りしてみてくださいあ生しょうが効いてるねうまい から気づいたんですけど、具材にね、ナッツ系、刻んだナッツがね、入ってるね、それがね、食感いいわ。うん。ごちそうさまでした。ちょっとね、今気づきました、これ。混ぜそば用のカレーパウダーがね、卓上に置いてあったんですけど、うまくてね、使わずに。食べきっちゃいました。<笑><笑> はただいまね3杯目到着いたしましたもう色がねすごいんですけどこちらがね3杯目にいただくこちらのメニューなんですけれども中辛大辛で超辛と、まあ、3種類ございまして普通がねこの大辛らしいんですよで今回頼んだのがこちらは中辛でございますねでさらにね辛いのが苦手な人でも食べられるように半辛っていう辛さなんかもあるんでね是非ねあの辛さが苦手な方でもそちらの半辛とかでね試してみるのもいいと思います とりあえずね、もうめちゃめちゃうまそうな匂いがしますのでいただきますおお真っ赤な油膜にこのスープの味あうまっうんうまいうん中辛はねまあ確かに辛いんだけど辛めのラー油ぐらいかな 絶対うまいのは分かってるんですよ色に反してねうま辛ですね激辛じゃないもううま辛の一杯です これチャーシューはささっきまでの炙りではなくて揚げチャーシューになってますねしっかりこれスープ浸してうんーあーこれやばいこれはやばいやばい でもね確かに中辛でもこれ食べ続けてると結構辛いかも。 ま、だね、た卵最後の一口でございますうん熱いということで皆様ねオープニングで辛いものを食べに来たって言って一番下の中辛なのって思った方いらっしゃると思うんですよ 超からでございます<笑>もちろんね今回ね一番上のクラス超からっていうグレードのねこちらのデビルドラゴンも注文したんですけれどもカメラ越しだとちょっと伝わんないと思うんですけど肉眼で見ると同じ赤でも全然深さが違うんですよ濃さがねひしひしと伝わっておりますこの表面で<笑>それでねこの上にかかってる粉末がね幅ねろまあちょっとね怖いんですけど 食べていこうと思いますはい<笑>いただきますひとまずね、こちらのスープからということでいいよお赤いっていうかもう赤黒いねこれ吐<笑>きます<笑>ああ、でも辛い辛いですちゃんと辛いです これはね、正直のすすったらだめな辛さですね絶対見せますね<笑>さっきの中辛と比べたら段違いで辛いですね しかもやっぱりあの幅 の, の系なんで唐辛子のじんわり効いてくる激辛っていうよりかは口にね入れた瞬間に辛みがバーンってくるタイプの激辛系ですね。 でもね、やっぱりハバネロなんでちょっと額見えますかねさっきまでびちょびちょに汗かいてたんですよでも胃がねヒリヒリしてきてちょっとね寒くなってくる感じ逆にね寒い。 ということで、本日の動画はドラゴンヌードルさんでね、レギュラーのメニューを4杯いただいてきたんですが、もうね、デフォは美味しいのはもちろん、後半にいただいたデビルドラゴン。見た目はね、真っ赤なんですけれども、辛いもの好きの僕としてはもう、ジャストミート。大好きな一杯でございました。ただ、僕はね、辛いものが比較的好きな人間なので、腸からもね、普通に食べてたんですけど、 おそらくね、一般の方が食べた際には相当辛いと思います。お店の方に聞いたところ、普通のね、お客さんが食べた時にも胃が痛いとか、もう食べられませんみたいなお客さんもかなりいるらしいので、僕のね、反応を信用せずに、 辛いものが苦手な人は無理せずにね、半辛とか中辛から試してもらって、それでも物足りないようだったら大辛とか超辛を試した方がいいと思います。もちろん、今回いただいた4杯の他にもレギュラーメニューね、多数ございますので、ぜひ皆さん、ドラゴンラーメンさんで美味しいね、ラーメンを食べてみてください。 また、こちらのドラゴンラーメンさん、ネット販売もしておりまして、通販のページの方は概要欄に記載しておきますので、気になった方はね、こちらでも購入してみてください。僕もね、一度個人的にネット販売注文させていただきまして、その時はね、お家でデビルドラゴンいただいたんですけど、本当にね、今回食べたお店の味そのままが家で味わえます。僕個人的にもね、おすすめなので、これね、買ってみてください。